はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、埼玉県にございます、手打ちうどん、庄司さんに、久々にお邪魔しに参りました。というのも、僕もね、こちらのお店、庄司さんにはね、以前からだいぶお世話になっておりまして、先代のね、大将にはもう撮影から僕の結婚パーティーなんかもいらっしゃってくださって、本当にね、講師ともにお世話になった方だったんですけれども、少し前にですね、えー、そちらの大将に不幸がございまして、半年ほどね、 おお店を、えー、閉めておりまし た, ただですね、今回、えー、一緒にね、以前から働いていた息子さんがね、引き継いで営業を再開したということで、本日はね、少、え、子、ー、さんにお邪魔させていただきます。本当はね、もう営業を再開したらすぐに来たかったんですけど、ファンの方も多いお店でして、営業がね、始まったばかりの時はもうね、すごくお店も混んで、大変だろうなと思って、若干ね、ちょっと期間を空けさせていただいて、 今日訪問させていただいたただんですけれども僕ね今まで庄司さん本当に好きなんですけどデカ盛りとかチャレンジメニューしか食べたことないなと改めて思いましてこちらのお店が好きだと公言するにはちょっとね改めて通常メニューをいただこうと思って今回はね庄司さんで提供している通常メニューをね何種類かいただこうと思っておりますそろそろ約束させていただいてる時間になりますので、えー、そろそろね店内の方に入りましょうよいしょ はい、いととうこでね、ただいま店内の方に入ってまいりまして1品目すでに到着してはいるんですがまずいっぱ杯ね、こちらですね田舎汁うどん、まあ、あったかいうどんなんですけれども庄司さんねいろいろと麺の段階盛りの、ね、段階がありましてこれが通常の中盛りでございますおそらくねあの YouTube 見てる方は多分1回もこの中盛りを見たことがないと思うみんなチャレンジだから。 こんな感じのね。量になりますんで、お店にね。来る際はサイズを参考にして、えー、好みのね。量を食べてみてください。ということで、早速<笑>いただきます。麺でございますね。うどんです。めちゃめちゃご極太にこちらと田舎汁のまつけ汁のね、えー、具材たくさんな感じやばいね。これひとまずね。こちらの麺からいただきます。うん 通常分に食べれましたけど、このねうどんがねうまいんですよマジで。 うまいっすめちゃめちゃうまいいやホッとするな そしたらこちらですね、この最後の麺。とい<音声>うんうん、<音声>ことでね、えー、早速ではございますが、えー、次のメニュー到着しております。こちらがですね、えー、冷たい系ですね、鬼おろしうどんでございます。 で、今回いいているこちらの麺が、えー、中盛りでございますねだいぶね見た目だけでもね増えてるね<笑><笑>ああ早く、ね、じゃあいただきますいーやった、えー、おろしからんでるの見えますこれうんま<笑>うん 体験になると思うね、腰が段違い、これが好きなんですよ<笑><笑>、うん。薬味のネギとわさびですね。 またね、おろしもすごい粗削りジャリジャリして大根の食感がねすごい残ってるのこれがねマジうまいっすこちらのね鬼 お, おろしこれ卵ついてるんで割っていきましょううん 2代目、めめ完食でございますということで、ということで、えー、第3品目でございますね、こちらが肉汁うどんということで、このメニューがね、あったかいメニューの中でも、今ね、一番人気ということだそうです。麺のね、量、小、中ときまして、で1回台、飛んで<笑>、こちらね、特盛りということで、生で見るとね、全然違いますね<笑>。 ちょっと改めていただきます実はこの肉汁うどんとかも、まあ、以前ねデカ盛りでいただいててほんとねこのつゆ僕大好きなんですよこれマジでうまいんです<笑>みな皆さんこれっすよこれ。 ね、この肉汁うどんのこのつけ汁は僕もねチャレンジで何度も頂 い, いておりましてなんだろうな一番これを食べて庄司さんにね帰ってきたなって気持ちになっておりますなんかもう喋れないわ今日ダメごめん<笑>感動してる そしたらちょっとね、こちらのネギ、生姜の薬味と卓、ね、上にあるこの唐辛子ね、これ鉄板ですね ということで3杯目完食でございますはいということでねただいま本日の最後の品となりますこちらねすったてうどんでございます先ほどのさらにグレードアップということで麺は トクトク盛りでございますねでこのねすったて初めて聞いた方もいらっしゃると思うんですけれどもこのねみょうがとかきゅうり、まあ、この体温を下げるような食材を使って、まあ、夏にね涼しく食べましょうっていうねめちゃめちゃ絶品のメニューでして是非ねこれ見てる皆さんこのすったてね暑い時期の限定販売なので食べに来てくださいで も, もうちょっと待ちきれないんで早速いただきますちょっと一旦ねこれ具材高いんであの汁の方に溶かしていただきますよいしょ うんやっぱうまいっす<笑>今ねこのすったてっていうメニューも結構ね全国的にも有名になっててこのね川島町以外にもいろいろと食べられるお店あるんですけど僕はねやっぱり人生の中で食べたすったては一番ね庄司さんが好きなんですよ うんあもこれ普通の方は12本ずつしかすすれないですよね。<笑>ですよね<笑>。 うんいいよ、うん はいということでねただいま庄司さんでレギュラーメニュー4種類ねいただきましたで今回はねメニュー紹介と思って撮影してたのでいろいろね味とか説明しようと思ってたんですけど、まあ、ちょっと個人的にですね、まあ、いろいろとなんか関係が余るものがあってあんま喋れなくなっちゃってそれぐらい美味しいうどんでございましたちょっとねオープニングでもご説明したとおりえ 息子さんお二人がね、ちょっと引き継いで、お店を引き継いで、えー、今営業しておりまして、もちろんね、えー、今までの味もありつつ、新しいね、店主さん、お二人の味がさらに加わってね、一味進化した庄司さんね、ぜひ皆さんも食べに来てみてください。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。えー、この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。 色々と喋ろうと思ったんですけど無理ですね。<笑>なんかしくて、ね、まくて、ね、あよかった<笑>嬉しいです。